卵の殻の中にミョバンの結晶を石出させるジ、えー、ジオードを作ろううというものです、えー、ジオードって何かっていいますとこれまだ ち, ちょっと途中なんですけどのよくあの岩石にですね裂け目があってその中に、えー、キラキラした鉱、まあ、石みたいな結晶が、えー、できてるっていうねそういう飾り物っていうんですか。 観光地なんんかかでで、ね、で見かけけるることあるとああ思うんですすどもあれですね実際の樹洞はあの長い年月をかけてうんと長い期間ですねゆっくりゆっくりこう結晶が積出するんですけども大体半日とか1日とかこれ実質半日ぐらいなんですけど、まあ、短い時間であの明バの結晶ですね地洞、まあ、に見立てたものを作ろうというそういう、えー、実験です。 中にできてるっていうよりはちょっとグツグツ取れちゃいましたけど周りにも結構ついちゃってるんですけどまあ雰囲気ですねジオードの雰囲気はできてるかなと実質半日ぐらいなのでもうちょっとこう濃度を調整してゆっくり。 出させれば、もうちょっといい感じのができるんだと思うんですけど、まあ、雰囲気ですねこれ卵の殻なんですけど、えー、生卵ですねあの取り出して、えー、この殻の部分ですねこの内側内側 の, その卵隔膜が実はへばりついてるんですけどそれをこんな感じでこうこっち側をこう。 割りながらです、ね、爪を爪でこう割りながら口を広げていくんですけどもその時にこう乱獲膜を引っ掛けるようにしてこう剥がすといいですね。こう乱獲膜を割りながら割りやすいのでちょっと気をつけながら膜をこう剥がしながらですね うまくすると結構いっぺんに取れるんですけどこれ軟化膜を剥がしといた方が後で結晶そこにキラキラとした結晶がつきやすいということがあるようですですけど特にこの口のこの開いている口の近くですねこの辺をしっかり丁寧に取るといいと思いますで乾いてきちゃうとなかなか 上がりくなってしまうので濡れてるうちに爪でひっかくとか、まあ、スプーン使ってもいいんですけどね結構割れやすいので、まあ、爪でひっかく感じでいいと思います、はい、でこのあと一旦これ乾かして、えー、ちょっと乾く乾かす時間をちょっと省略しましてこのあとですねこの 卵の殻ですね、この殻に内側にですねこの木工用ボンド見えてると思うんですけども結晶がつきやすいようにですね種結晶をあとで付着させるんですけど結晶がつきやすくなるようにこの木工用ボンドで内側をのり、まあ、で塗っておくといったことをします。 入り口のところにもう丁寧に塗っておくといいと思いますこんな感じですねこの入り口の近くの部分を丁寧に塗るといいと思いますで次にこのボンドがだいたい乾いたらですねこの明板の粉末ですね鍵苗板ですね鍵苗板がいいと思います この粉末をですね内側のこののりの部分ですねボンドの部分にこうまぶすとさらにですねこう事前に作ってあったんですけどあのこの種結晶ですね、まあ これはまあ入れなくてもいいんですけど比較的こう透明で綺麗なのができることがあるので種化粧を作っておくといいと思いますこんな状態ですねあっカビミョウバンですけどミョウバンの水蒸液ですえー和には程遠いんですけどえ一旦あの溶かす前ですね、えっとこう 粉末中から溶かすとこう色が濁ってるんですけども一旦あのまあ尺室に近い状態にして今十七7 5度ぐらいまで下がってるんですけども、えー、冷ましますで結構温度が上がるとです、ね、あのかなりの量を溶けてしまうので、えー、そこら辺の茶事加減が、えー、難しいかなと。 あんまり濃すぎて温度高いところから積出させるとあの細かすぎちゃうしかといってゆっくりゆっくりですね冷ましてからゆっくりゆっくり結晶化させるとあまりにもこうあんまり大きすぎてしまうこともあるので、まあ、そこら辺が、えー、調整がちょっと難しいところであります。今70度ぐらいいまで下がっていて 卵、えっと、卵でですすすねねそのにるスプーン使いますけどもこれをゆっくり沈めるという感じですねあとはこのまま冷まして結晶が出てくるのを待つだけです半日ほど経ちました 大, 大粒の結晶が出てきてる感じですけど。